まったく次から次へとここが天守閣だと知らなかったらどこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ少しはお利口さんになったのかしらあっ九条サラが宿女に稲妻の民が犯した過ちは私が裁きますあなたの出る幕ではありません宿女 それは申し訳ございませんでしたわね将軍様はいはい私のことが忘れられないのは分かってるからそんなに私の名前を口に出さないでちょうだい私を恨んでることも当然知ってるわしつこい旅人ねそんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの 私はただスネージュナヤから外交の施設として来ただけよ。あんたが何を言ってるのか全く見当もつかないわ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて。 彼らの短い人生からしたらそれはそれは大きな誉れだったのではなくて将軍様私の言ったこと間違ってるかしら<笑><笑>昔のことを掘り返すのあんたって執念深いのねスネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なものそれに比べればあんたの言ったものは 取るに足らない必要な犠牲に過ぎないわ<笑>決着<笑>私もあんたの顔は見飽きてきたところよでもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわそんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしらあんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを 自分の置かれてる状況をよく考えることね天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて自主以外の何だというのあんたと私の間にある差を分かってほしいわ地位も実力もねうんかりましたまさかそんな手があったなんてね あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしらかろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは認めるわこれは私にとっても予想外の手でも敗者は死ぬのよ分かってるのかしら旅人<笑><笑>じゃあ ここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわあんたと私どちらかの命が尽きるまで<音声>お望み通り執行官の剣能と優雅さを見せてあげるわ難攻不落みんなは俺が守れ 逃げようなんて思わないでよね。足元天童ここにある。<笑>関炎に落ちなさい。<笑><笑>いざ燃えろ。ここだよ。<笑>よくこの私に思考家の権能も邪魔になってきたわね。私は。 私の持つ運命を再び健在させるの眉から出るまで震えて待つといいわ一緒に遊ぼうよ風だーみんながそばにいてくれるわ難攻不落フッ 一緒に遊ぼうよ天童万象蒼白の炎、今燃え続ける天女万丈くらえゴールの塾の多い冒険だね燃えろ 《この炎で天票を溶かした今私の苦痛を見届けるがいいわ罪と罰の熱縁の中であんたの魂を燃やし尽くしてあげる》《懐かしい痛みが燃えてるんあんたにもわかる!》 すべここここてが燃え っっえっ失礼。 でも何で、うん 私に手を出すのかどういうことか私に刀を振るならあんたの国をあんたが大事にしている稲妻を私たちパディがまれと言ってるの<笑>これは命令よあんたそれにあんたたち私が あなたは永遠メスが勝者の栄誉は認めましょう生きてこの天守閣から去ることを許します 空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなっているライデン将軍による威圧なのか宿女がライデン将軍の刀で死ぬなんて確かに罪はあったけど。 なんか考えさせられるな執行官たちは神の心を集めて何がしたいんだおい旅人頭が痛いのか 強すぎてわけわからなかったあの一撃が本当に無敵ならライデン将軍を倒すなんてできるわけない 自分の身すら守れない計画は一旦置いておこう空気中に電気の流れる いつの日か《<笑>雷帝に相対するものがこの地上に現れる》<笑> サバトラバトラしトラバトラバ何があなたを再び私のところまで来させたのでしょう。その愚かな勇気は、人々をかばうため、それとも、 私に謁見するのが目的ですかおや よ, よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですかだとすれば私も見くびられたものですメガリレーに関することはもちろん知っていますよいいえ私が知っているのは永遠についてのみメガリレーの発令も私が黙認したことです あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていませんさもなければとっくに粛清していますよ願いとはもともと永遠にそぐわないものですあなたはまだ気づいていないかもしれませんが願いを追い求めるというのはたくさんのものを失うことなのです 神の目を接収すること自体は命を奪うことではありません命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか旅人さんあなたは確かに特別な存在として私の目に映っていますあなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります言い換えればあなたは 永遠から最もかけ離れた存在であれば私は別にあなたに理解してもらおうとは思いませんあくまでも世のために永遠の道を歩んでいくそうそんなことも知っているのですかまあ別に構いません大方 私の意志を動揺させる隙を探っているのでしょう<笑>いいでしょう。永遠に背くもの。あなたの覚悟を見せてもらいます。永遠の先になります。旅。 みんながそなにいて天万象あだ永遠の動心不あにしたなフンイェッ終わりです失取ったそれはっ眼山発卦足元に気をつくすっ不安定な要素は取り除く必要がある。すっすきあり や・<笑>永遠の土を照らすやっ油断したが恐るるに足らず・・・遅い。 甘い。おそ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんじゃ、今さら思い出したのか、ミコ。 これはあなたの計算ですか<笑>意識を物体に憑依させる技誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時己の願いだけで A の意思に勝てるとでも、ね、<笑>ンチはここにいるが彼らの願いをそっくり何に宿って 目を閉じるが場に。 何時の負けはっええ私の負けですどうして自らの民を彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃあれらの願いは距離や空間さらには時間をも超えすでに何人にも止められぬものそれが何時が リーユへの旅で得た収穫か人間が前へ進み神が後ろに置いていかれる国かしかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前へ進むことを一方的に放棄させることができる前に進むことで生じた損失をあなたも共に見てきたはずですええー。 永遠にのみ内向がひらめく場所には影ができます私は影無双をもって稲妻の前に立ちふさがる全ての障害を取り除きますしかし一歩前へ進むたび 何かを失っていきましたそして最後には彼女さえも失ったのですあれらの自責は今もライオンの木陰で語り継がれていますしかし失ったものがこの国に残した楽印は今なお燃え続けています探しましょうたとえそれが主流の光だとしても 少なくとも私たちには今があるのですから彼女はそう言いましたしかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました来航を保つためには時を止めるしかないのかもしれません今とは儚い幻想であり永遠のみが天理に最も近づけるのです 影ではありませんこの身こそ意図尊き存在天下を太平し主者神民に夢を与えると誓いましょう未来永劫普遍の永遠を天理我々にとっては皆目見当もつかぬものじゃとにもかくにも。 汝時は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろうその言い方はあまりにも軽薄ですしかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか願いを失い変化を失いただ存在するだけの国そんなものは抜け殻に過ぎぬ<笑>であれば滅んでも問題はないじゃろう 巫女その妄言を撤回してください未来永劫を変わることのない永遠私が親民に誓った約束ですしかし何時の親民が必要としているのは何時の約束などではなく何時の眼差しじゃ神の目ですか人の寿命は百年のみ彼らに過去を背負えるほどの力はありません 私は全てを経験したからこそ彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのですはあじゃが永遠は何時にとってあまりにも残酷すぎるぞヘい私何は属世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく己すら見つめることをやめた何百年もの間ここで一人 寂しかったじゃろしかしこれは必要なことで前へ進まなければ逃す者 も, も多いじゃろうここで永遠にとどまる何時も失い続けていると言えるのではないかそんな孤独に耐えながらその時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞわらわに話せなぜここの空がかつて あれほどまでに暗く淀みそしてなぜ今再び光を放っているのかここは汝の一心浄土汝の内なる世界であればもうとっくにここの孤独に耐えられず本心ではわらわにあえて嬉しく思っておるのではないか私は何も言うことはありません<笑>わらわにはあるぞ 数えきれぬほどの話がそうじゃせっかくじゃからここ数百年間の出来事を何時に話そう数百年もの出来事を話すなんてどれほどの時間を使うつもりですか千個の記憶力はいいんじゃ数百年の些細なことまで覚えておるぞじゃから話すのにも数百年かかるじゃろう 巫女実はもうこうして会うことは二度とないと思っていましたあなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり驚きでもあります<笑>やっと素直に認めおったかなら引き続き友でいてやってもいいぞまったく子供じみた会話ですね ですが、あなたたちの計画に負けたからにはあなたたちの意思に従ってメガリレーを廃止しましょうしかし永遠についてこの国が果たして前へ進むべきかどうかについては再び考える必要があります<笑><笑>最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな その後ライデン将軍はメガリレーを廃止した人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た願いがひときわ強く輝いた時神はそのものにまなざしを送る。 ある願いは、痛みを拭い、正気をもたらし、希望を呼び起こすある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと 生まれた時と変わらず心身に熱く燃えゆく。